このモンスに価格の金額を投入しているというわけで200万ぐらいですかね200万うまあますう<笑>、まあ、確かにその、うん、めっちゃお金使ってる人いるけどーこのね MC をしながらちょっと頑張りつつ送、はいはい、りも少ない中そうですね頑張ってちょっと趣味の理由を超えたんちょっと反省はして200万大きいですからねこれ見てる学生さんとかうね そうですね、まあその中身をね是非、まあ、でもその課金だけじゃなくて本当にこの暇だったんでしょうねまあ引きこもり的なその引 き, 引きにいいと思う<笑>常にそうっす、あのー、引きこもってずっとやってたからか引いてたわけだ多分見てくれたら分かると思うんですけどこのログイン日数とか数字もついてなかったりそうですねまあ運曲とかも460体とかっていうのもちょっとまあ結構やってる人とかだったら頑張ってるなっていうふうになっちゃうんですけどああなるほど分かんないですけどその 本気で そ, その妄想を YouTube でやってる人とかに比べると、うん、お前はなんでこのレベルって、大丈夫だよ<笑><笑>、うん、そういうふうなね、いろんな意見もあるかもしれないですけど、僕はもうとりあえず楽しみますよそういうことで、はい、今のがまあゆ個人的な情報ですね、運曲とか、はいうん、ログイン日数とか、でこれがユダうたら、運曲、どんなのを作ってるんだろうなっていうのは、上から、200万円かけて、デッキ、デッキというかまあその、そうですね。 あ、ひ 暇, 暇の時間のこの費やした部分がここに努力、努力かどうか分かりませんが何年ぐらい、3年とちょっとかすごいやってますねそうはなんうんうんうんうんまあでも200万円使った割にはそんなにガチャないかもしれないですうってことはやっぱりひこいつ悪いなみたいなあ思われてるかもしれない限定のな何でしたっけ名前 え, えっともう、もうぜもうぜはいもうやってもいいですか で、これちなみにジュリー1回やったらくず玉たまるんでまた 5% くる可能性 5% いい、ね、音が出ないですねなんかいろんなね演出があるみたいなんですけ ど, どうですか、ね、止まったら熱いああこれもうダメですね限定ガチャ出ちゃったすごいねあえあっまっちゃった違うの出ました ね, すね、うん、これはまあメインで持ってるんですね名前忘れました 超素壁なんとかみたいな。あ、戦国。そうですね。大変ですね。すっおっと溜まりましたねそ。そうそう。ハズレがね、五十個溜まったらレア確定のガチャが一回来る。ええー。それが五パーセントその確率アップのキャラが出るよみたいなことを今日なんか言ってました。はい。はい。そういうことで、はい、言います。もう逆に待ってほしい。 カムイ一応限定キャラですね。持ってます。はい、どうぞいきましょう。まだいきますか？あいきます。こっちは10連2回目で出たんですけどね。こっちはえー、っとレアが出ません。<笑>うん、<笑>はい。もう一回いきます、はい。え、壊れてるわけ？ いや、なんかよく分かんないですけど、なんか設定し直したら 直, 直るんですけどね。めんどくさいな。これやばいっすね。何も出ないっすよ、さっきからこれ。<笑>ちょっと回したくないな。なんでだろう、さっきは。あ, あと2回いけるんで、頑張りましょう。もう行っちゃいますか。行っちゃいましょう。番組的にも。番組的にも行った方がいいですよね。でもこっちで2体持ってるからな。ぶ<笑>、まあ、っちゃけここで行きたくなかったんだけどな。しょうがないっすね。 無課金なんで、ね、昔から考えたらね、まあ3日ぐらいになっちゃうんですけど、うん、大事ね、大事ね、貴重なオーブなわけですよ、ね。わ、はい、かりますよね、<笑>大学生の方とか。<笑>学生の方、お母さんの、はい、もらった小遣いを食めて、おっと、止まりましたよ、言ってたら。はい、違います、スーパーマンみたいなの出ましたよ。<笑>本当に。もうダメですね。はい、ええ。泣いても笑っても最後です。はいよろしいでしょうか。もう最後で最後で。<笑>あるよ。 はい、あれよ自分を信じていこう目がポロリっていうのが、はい、でもなんかゆで10年5回ぐらいで限定キャラ2つ出とるんでね別に悪くないわけじゃないと思うんですけどねえー、おっと止まった出ないやっぱりお願いします 出 る, 出るのかな出るのかなおっと止まりましたおー早速ま出まま、はい、<笑><笑>きました出ました出てきまますマジではいいやいやいやいやそんな大丈夫いなしょあの決してこんなに甘くないと思うんですよガチャほんまにはい出ました<笑>、うん、はいこれでちょっ と, ょっともうちょっとアップいきます<笑>はい いう感じで、はい、なんと、はい、出ちゃったとというわけで、はい、今回このような形でお送りしましたがそうですねかあんまり、はいうん、面白くなかったかもしれない、はい、なんか一言最後にうー ん, な ん, かどんうーんすピちゃん帰ってくるんで<笑><笑>お願いします共演したいなはいと、うんうん、いうわけでまた、うん、9月始まりました復活しますんでそうですね9月1日から えー、スピリタス復活イベントありますはいまたるぜひありがとうございます、はい、ぜひ、はい、チャンネル登録お願いしますはいいろいろあります今後もはい あ, <笑>、はい、ありがとうございます<笑>いつもスピーチューブ見てくれてありがとうこれからもよろしくチャンネル登録もぜひぜひ